お花紙のふじで吊るせてたためるフジ棚を作ってみましたまずお花紙とセロテープで作ったフジをたくさん用意します今回は30用意していますこれは木製伸縮トレリスです開くとこのような形になり長さも調節することができます このの四角い穴の数が30あります。それに合わせて藤の花も30用意しましたこれは園芸用のビニール体ですこれを藤のつるの代わりにして花を固定しますビニール体に花をつけるのにはホッチキスを使います木製トレリスの木に ビニールタを少しゆとりを持たせながら巻きつけていきます。端は3回ぐらいぐるぐると巻きつけて止めます。反対側の端も少し長めに切ってぐるぐると巻きつけて止めておきます。長い棒も同じようにゆとりを持って巻きつけ、両端はくるくると巻きつけておきます。これを、 端まで繰り返していきます。全部巻きつけたら、藤の葉っぱの部分を留め付けていきます。藤の花房の部分を穴の中に入れて、葉っぱでワイヤーを挟んだら、ホッチキスで留めます。藤の花房を枠の中へ入れます。 葉っぱをワイヤーに通して、ワイヤーを挟んだら、ホッチキスで留めます。これをマスの数だけ繰り返します。 手が届きにくくなったら、トレリスの向きを変えてつけます。全部つけ終わると、こんな感じになります。好きな長さに伸ばすことができ、折りたたんで持ち運びができます。 これで藤色のお花紙250枚ほど使っています天井から吊るすときには落ちないようにしっかりと固定してください玄関ロビーや廊下などもっと広い場所に飾る場合は緑色の園芸用ネットを使うといいでしょうネットに直接花を止めていくと手間も省けますより軽くなり落ちてきても怪我をする心配もありません 天井いっぱいの藤棚で季節を飾ってみてください。